みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。えー、今回は、独歩をしちゃう中級編ということで、まあ、簡単に言うと楽譜、楽譜読めるよりも超オという感じのコンセプトで作られております。えーまあ、この動画は3本目、3日目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方はです、ね、初日のほうからご覧いただければなと思う次第でございます。とりあえず、まあ、早速3日目スタートしますと、休付になれるという書いてある通り、その通りです。休付が出てきます。休 名前は別に覚えなくてもいいんですけれども、まあ、この際覚えてしまいましょう。えー、この一本の音符、この人は8分音符という音符でしたね。8分音符。でそれに対して、この人、8分9符というやつです。まあ、この辺、初級編でもちょっと出てきたので、もう覚えている方いらっしゃるとかと思うんですけれども、まあ、少し復習がてら。8分9符です。 それで、この2本入っている人が、この人が16部音符ってやつですね。16部音符で。それに対して、これが16部9分でございます。この8部とか16部っていうのは、その音の長さを表す言葉になりますので、基本的にはもう読み方としては一緒です。読み方というか、その音の長さは一緒です。ただ 違いとしては、音を鳴らすのか、それとも鳴らさないのかということです。こっちが音を鳴らすよという音、こっちは音を止めてねと、鳴らさないでねというです。それで、その期間は一緒なので、例えば8分音符。ううん、そうだな。まあ、その8分音符が 0.5 秒たどしてするじゃないですか。曲によるんですけれども、BPM60 の曲においては、8分音符は 0.5 秒です。0.5 秒。 の音の長さをバーンと出してねというのと、0.5 秒の音を何も出さないでねという音符の違いです。0.5 秒は変 わ, りな変わりありません、えー。ちなみに16分音符だったら 0.25 秒ということですね。そんな感じです。それで、休符になれるために、どうしたらいいかというとです、ね、これはちょっとややこしくなってくるんですけれども、あのー、音符を入れ替えます。 給符と音符を。すげ変えると言いますか、チェンジします。例えば、例えば。こう来られると。えって、ちょっと思いますよね。<笑>えどういう、どういうことだと。なんだこの音符、ちょっと見たことないぞ、どういうふうに言えばいいんだろう、どう解釈すればいいんだろう。って思いますよね。けど、けれど、この音符が。もし。 これあっこれタンタカだって思いますよね。けどこれはどういうわけか全然わけがわからないけどこれはタンタカだってすぐ読めるようになるけど実はこれ一緒なんですよ。どういうふうに考えていくかというとこの9歩を音符にしちゃうんですまず。えっ、ー、とこう外枠がありますよねこの外枠。でこの真ん中の9歩がここの部分がこの16音符になっているはずなのであなんだろうじゃあここをくっつけちゃえばいいじゃん。 そ う, なるそうすると、この形に進化するわけです。あなるほどね。この音符は、休符を音符にすれば、こういう感じの並びになって、あこれをもう合体させれば、こういう音符になるなというのがなんとなく見えますかね。それで、実際どういうふうに読めばよいかというと、実際に音符として扱う分には、単、高と読むと言っていましたけれども、この真ん中の音符は本当は存在しないわけですよ、これは。これは存在しない。 ただ、ちょっと見やすくするために音符にしちゃいましたけれども、本当は弾いちゃいけない。本当は休まなければいけない音符。なので、一回こうタンタカって言葉を書いちゃうんですね、えー。まだテキストは書かなくていいんですけれども、もしその読む時きが来たならば、タンタカってまず書いちゃう。それで、そこから変換をするわけです。タン、ウ、カ。ウです。ウ。タン、ウ、カという読み方にする。ちなみに、タンを休符にするときはウンです。 タをうにしちゃうわけですね。タをウンにしちゃう。そうするとかなりイメージが湧くと思うんですけれども、タンタカ、タンタカ、タンタカというリズムが、タンウカ、タンウカ、タンウカ、タンウカというリズムになるわけですよ。なんかちょっと見えた気がしませんか、えー、どんどん行きましょう。ほいほい、ほいほい。次。 どれにしようかな。たこんな感じの組み合わせが来ました。今まで の, その覚えた中でいくとすると、これは ま, あ、ね、まだやってないので、うわー、なんだこれ、またわけわかんないのが出てきたななんて思うかもしれないんですけれども、またさっきと同じように音符に置き換えていきます。そうすると、この組み合わせは、えーと、これはそのまま置いておいて、これがこうなるわけですよね。 親これもしかして親この辺がニュロニロロロロロロといってニュロロロロといけばなんだタカタンじゃないですかあれこれ高校生の時の友達の前なんですけどもタカタンじゃないですかすごい難しい組み合わせかと思いましたらすげえこれちょっと簡単ですねあっ消しちゃった消しちゃいかんす <笑>そう、タカタンになるんです、結果的には。でそれに、えー、それができたらば、ここの給付の分をうんにしなければいけないので、タカタンとまず書いてで、その次に下書くのはタカウン、うんということです。タカタン、タカタンがタカウン、タカ、うん、タカ、うん、タカ、うん、タカウン、うんになるわけですね。そんな感じでございます。えー、もう一個くらいやっておきましょうか。はい、ほいほいほい。ほいほい こんな感じの組み合わせがありましした。もううわかか。りまますでしょうか、ま、ずこのそのままの音符がまずバッとあって、で、この9符を音符に変えてしまうわけです。そうすると結局これ全部16音符ですよね。で、書き換える形としてはこうなると。で、もちろん読み方は2日目でやったようにタカタカです。 でも、この3個目の音符。ここの部分は本来ないことなので、たか、う、かというリズムになります。たか、たかが、たか、うか、たか、うか、たか、うか、たか、うか、たか、うか、たか、うかという感じのリズムになるということです。ちょっと難しい。 かなあ難しいと感じるかもしれないんですけれども、ちょっとややこしいと思います、正直なところ。では、これも、ね、また10分、15分、少し真面目に取り組めば全然分かる範囲だと思いますので、頑張ってやってみていただければなということでございます。では、そんな仕組みを理解したところで、また一緒に読んでいってみましょうか。1段目からこの読んでいきたいところなんですけれども、ちょっとやってみていいですか。少し予習をしてもらっていいですか。1段目。タンタカターン、タンタカターンまではいいんですけれども、その後からちょっとこうね。 いろんな音符が出てきますよね。休符が出てきますよね。いろんな組み合わせが。あちょっとこれ待って、まだまだ難しいなと思った方は、一回ビデオを止めて、何かしらこうシャーペンとか赤ペンで読み方を書いてください。歌詞を書くような感じで。では、ちょっと1段目からいきます、えー。ワン、ツー、スリー、フォー。タンタカタン、タンタカタン、タンウカタン、タンウカタン、タカタンタン、タカタンタン。 タカウンタン、タカウンタん。でございます。タンたかタータンタカたン、ターん、たン、タンン、タターン、タカンタタカンタン、ンタタカンタン、ンタタンタンタンタンこんな組み合わせでした。ちょっとややこしいですよね。でもまあ、うまくいかなくても、もう一回ビデオの巻き戻しをしたりとかして、一緒に歌えるようにやっていただけるとよいかなと思います。どんどんいきます。2段目、ワンツースリー。 うタンタカタンタンタンタカタンタンタンタカタンタンタンウカウンタンタンウカタンウンタンウカウンタンタンウカウンタンタンウカウンタンということです。たたいた方がいいですかねタタタンタンタンタカタンタンと。そんな読み方でした。三段目いきます。三段目いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。 たかたかたんたんたかたかたんたんたかたかうんたんたかたかうんたんたたたうんたんたたたうんたんたたたうんたんこんな感じですあたたっていっちゃいましたねたかたかたんたんたかたかたんたんたかたかうんたんたかたかうんたんたかうかうんたんたかたかうんたんたたたたたかかうううんんんんそんな感じです四段目いきます四段目 <ス>ワンツースリーフォータカごめんなさい間違えましたワンツースリーフォータンタカタカタカタンタカ タ, タカタカタンウカタカタカタンウカタカタカタンウカウカタタタンウカタタタタンウカウカウカタンウカウカウカそんな感じです「フ」が多くてちょっと大変ですね タンタカタカ タ, カ タ, カタン タ, タカタカ タ, カタンカタカタカタンカタカタカタンカタカタカタンウカ タ, タ, ンウ カ, タ, タンウカタ タ, タンタカタタンタカタタンタカタタンタカタタタンタカタタタンタカタタタンタカタタタンタカタタンタカタタンタカタタタンタカタタンタカタタンタカタタタンタカタそんンタカタタタンタカタタタンタカタタタンタカタタタタタタタタタンタカタタタタんタカタタタンタカタタタンタカす。タタタタタタタタタタタタタタンタカタタタタタタタんなタタタンタカタタタタんなタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタンしタタタタタタタタタタタタタタタタタ できればうん時間をかけてゆっくりと理解をしていただければなと思います。はい。一見難しそうな塊も一度音符に書き換えると割とシンプル。まあそんな感じですね。ええ、できればその C の格好をなすねあの。それぞれの塊を音符に直した例でございます。とのことで、その音符をどういうふうに書き換えているのかというふうに例をいくつか示しておりますので。 参考にしてみていただければという次第でございます。3日目は以上です。ちょっとややこしかったです。頑張って乗り越えてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。<笑>